阿蘇市一宮町宮地の阿蘇神社で桜のライトアップが行われています現在ライトアップされているのは阿蘇神社横参道の桜で阿蘇市商工会青年部が企画したものです日が落ちる時刻になると10機余りの投降機が一斉に点灯し参道を覆うように咲く見事な桜が照らし出されました 訪れた観光客や近隣の人たちは、桜をバックに記念撮影をするなどして、美しい夜桜を楽しんでいました。4月8日日曜日には、参道の北側にある門前町商店街で、路上に畳を敷いてお花見をするお座敷商店街が開催される予定です。